「全てを吐き出し」「more time 求め続け手に入れるまでボリューム上げて」「t w i c e 嘘で固めた」「幸せの仮メをルも吐き出したら何が残るの?」「出てきた時間お未来い」「僕忘れて